この人の目的は一体どこにあるのでしょうかどうも政治いろいろのまなぶですこれまでも数々わけのわからない発言を繰り返してきた文大統領ですが次期大統領選も近いというこの時期に反日を国勢とする韓国でこのような発言をすることが与党ともに民主党の。 次期大統領選にどのような影響を与えるのか考えることもできないのでしょうか連合ニュースの記事を引用します韓国のムンジェイン大統領は15日日本による植民地支配からの解放記念日幸福節を迎えソウル市内で開かれた記念式典で演説し韓日両国は国交正常化以降長らく民主化と 市場経済という共通の価値を基盤とし、分業と協力を通じた経済成長を共に成し遂げたとして、今後も両国が共に進むべき方向だと述べた。また政府は両国の懸案はもちろん、新型コロナウイルスや気候危機など世界が直面した脅威に対応するための対話の扉を常に開いていると表明。 正すべき歴史問題については、国際社会の普遍的な価値と基準に合う行動と実践で解決していくとし、韓日両国が知恵を集め困難を共に克服しながら、隣国らしい協力の模範を示すことを期待すると述べた。とのことです。日本の終戦記念日に当たる8月15日、この日を韓国では幸福節と呼び、 植民地支配から解放された日としています。そもそもこの理解自体が大嘘なのですが、主題から外れますのでここでは省きます。一つだけ言うとすると、8月15日は日本からの離脱が決定的になった日であり、8月15日以降も朝鮮半島は北緯38度以北を旧ソ連、 ををアメリカ軍がそれぞれぞ占領統治実施を宣言しています8月15日を朝鮮人らが独自に樹立した臨時政府はことごとく否認されており、8月15日以降も属国であったのが正解です。ただ単に統治者が日本から旧ソ連、アメリカに変わっただけで、属国の時代はそれ以降も続いていたわけですね。 まあ、そもそもからして、植民地支配という言葉自体も大嘘なんですけどね。この幸福節演説、任期後半で落ち目になったムン大統領にとっては格好の反日アピールの場なのです。レームダックに陥った任期後半の韓国大統領が幸福節演説で反日アピールを行い、延命を図った代表的な例は、2012年のイ・ミョンバク元大統領でしょう。 いい元大統領は幸福説演説において初めて慰安婦問題に言及し日本政府の責任ある措置を促しました結果だけを見ると努力の甲斐もなくいい元大統領は退任後監獄送りとなっていますので何の意味もなかったと言っていいでしょうその幸福説演説においてあろうことかムン大統領は民主主義と市場経済という 共通の価値を基盤とし、経済成長を共に成し遂げたと思いっきり日本にすり寄る姿勢を見せているんですよね。いわゆるホワイト国外しの際には、二度と日本には負けないなどと強硬な反日発言を繰り返してきたムン大統領とも思えない言葉です。ムン大統領はこの前日、14日にも慰安婦問題について触れ、日韓両国と世界の若者が、 被害に遭ったおばあさんたちの人生の中でお互いを理解することを望むと述べています。これも朴槿恵元大統領が結んだ日韓合意を正当性がないとして一方的に破棄するという暴挙を行った人物と同一人物とは思えない発言ですね。下手をすると韓国ではすでに荒人神の地位にまで上り詰めた自称元慰安婦と その取り巻きをすべて敵に回しかねない発言です。そういえば ICJ に行くと息巻いていた自称元慰安婦がいましたが、最近全然出てきませんね。余計なことを言うなと文政権に怒られたのでしょうか。自称元慰安婦もだんだんと正代がバレつつあり、荒人神の地位から引きずり下ろされそうになっているのでしょうか。となると次の荒人神は、 自称元徴用工になりそうですね。さて、文大統領がこのように露骨に日本に釣り寄る背景には何があるのでしょうか。韓国自体の経済がかなり追い込まれているという点があると思いますし、未だに永遠として進まないワクチン確保のために日本を利用しようという点もあるかと思います。あまり報じられていませんが、韓国の通貨ウォンは8月13日に この10ヶ月では一番ウォン安となる1ドル1169ウォンを記録しています。これは昨年末に比べて実に 7.6% もウォン安になっているんです。韓国は輸出に地獄経済のほぼ大半を頼っている国ですから、急激なウォン安は韓国経済にとってかなりの悪材料です。しかもこのウォン安の原因はワクチン確保がうまくいってないのもさることながら、 これまで韓国経済を支えていたと言っていい半導体産業の未来がどんどん暗い方向に向かっていることが挙げられます。半導体産業は日米、台という新たな枠組みができつつあり、韓国の半導体産業が再び意境を吹き返す可能性はあまりありません。そういった意味において、今回のォン安は韓国にとってかなり切羽詰まった状態と言っていいでしょう。 しかしながら、ムン大統領が自国の経済事情を気にして日本にすり寄ってくるとは思えません。やはり、ムン大統領の頭の中にあるのは北朝鮮のことだけなのではないでしょうか。以前の動画でも述べさせていただきましたが、北朝鮮は相当追い詰められている状況と思われます。もともと悪かった食料事情が新型コロナの影響をもろに受けてますます悪化。 ついには比較的裕福であった都市部でも、コチュビと言われる不老者が出現し始めていると言われています。ミサイル発射実験の数も激減しており、ミサイルも撃てないぐらい疲弊しているとも見られています。その北朝鮮にとって喉から手が出るほど欲しいのが、アメリカによる経済制裁の解除です。アメリカと直接交渉するためには、核ミサイル開発という 北朝鮮にとって虎の子を手放すほかなく、到底北朝鮮には飲める条件ではありません。となると、いくら信用していないとはいえ、韓国による仲裁というのもオプションの一つとして考えざるを得ないのではないでしょうか。ところが、肝心の韓国がもう一度米朝間の仲裁に入るためには、日韓関係のいざござを解決しろという、 アメリカのお達しを実現させる必要がありますつまり、今回のムン大統領の日本擦りおり演説の背景とは、自国の経済を救うための陽日という目的もありつつも、その実態は北朝鮮からの矢のような催促によって行ったものではないかと思われるわけです。北朝鮮しか頭にないムン大統領にとっては、至ごく当然なことなのかもしれませんが、反日を国でとする韓国人にとっては、 幸福説説にに日本すすり寄る演説をする演をといううこことととが果たしして許されることなのでしょうか。とにかく空気が読めないことで有名なムン大統領ですが、北朝鮮に忠誠を誓うあまり、実は来年の大統領選挙における与党共に民主党勝利も危うくしてしまったのではないでしょうか。北朝鮮と融和を行うことで、未来永劫を褒め称えられる元大統領になるはずだったムン大統領。